はいこんにちは。それではね、えー、今2023年度ね、4月で、3年生、えー、生物工学コースの3年生向けに、えー、履修のね、えー、どう履修するかっていう確認、はい、説明していきます。で、これね、これ大事です。いいですかこの学生便欄、これねあね、卒業に必要な単位、必要な単位、全部書いてありますんで、これ、まあ、熟読もしてください。 はい、でここではね、まあ、ポイントだけもう一回説明していきます。はい、何度かねこのえー、理指導でもね説明してあるけども、はい、これいい忘れたらこの動画見ていい。これはもう生物工学コースのね、えーまあ、40人ちょいかな、うん。のためにね、はい、動画作っておきますんで、はい。で、だからここ見て、えー、2021年度って書いてあるでしょ。 だからこれは2021年度に入学した今の、えー、3年生ね。のための学生便なんだから。これ毎年ちょっとずつ変わるよ。内容がね、2022、2 3って変わっていくから、今年入学した学生はここ2023年度になってるし、ちょっとページがね、ちょっと1、2ページ変わってたりするんで、はい。はい、注意してください。で、このね、あの重要なページだけ、えー、コピーして抜き出しました。 はい、でやっていきますで、卒業に必要な単位、ね、全体像を見るためにはこの学生便乱のはい横寄ります49ページいいですか49ページで、まあ、これ上がこういうね全体像の絵なんだけれどもみんなシステム科学科そして生物工学校っすなはい見ていきます。 でここね学問への扉これ1年生の時取ったかなセミナー形式のやつね2単位で、えー、基盤教養教育科目これもいろいろ取ったかなでこの内容何だったっけなってわかんない時はは い, いきますよ31ページに書いてあるはいここ学問への扉はいここね 基盤教養教育科目人文科学系科目社会科学系自然科学系この中から6単位取るこれもみんな1年生でほとんどの、ね、学生終わってると思います取り終わってると思いますそしてはいまいりか戻るぞ行った行ったぞはいそこまでいいなで健康スポーツいいね体育やったねうんであと情報教育科目からこれは、えー、これだな情報科学基礎ちょっと大きくするかはい えー、情報教育系科目これは情報科学基礎これも1年生の最初の方に受けたと思いますで高度教養教育科目これ2単位これもいるぞこれ何かっていうと基礎工学のためのなんとかっていうやつこれを2つ2科目取る必要がありますでこれ何だったかっていうと、えー、ページで言うとあった こ, こな 32ページ。ね。これも確認だよ。もう。基本は取り終わってなきゃダメ。はい。32ページ。ね。これは基礎工学部ではさ、この高度教養教育科目として設定されている。で、見てよ。みんなは生物工学科だから、あ、ごめんなさい。生物工学コースだから、ね。システム科学科生物工学コースだから、ここ、取れる科目決まってますよ。いいかな。はい。これもいいね。ここまでいった。 じゃあ次、これは専門教育系科目なんだけどここだなまずは専門基礎教育科目これが22単位はいこれ何ですかっていうと今度は41ページかなはいここで大事なのがそうこの中でこの中22単位での中で必修っていうやつ こなちょっとこっちはいこの中でえ専門基礎教育科目これはもう1年生の頃か ら,、えー、受, けられ 受, けた受けられる科目で、ね、必修忘れないでよはい、必修必修必修はい必修あるねこの必修科目これ全部で19単位ありますね 19単位あるそしてプラス選択科目これたくさんあるねこれね選択科目こういうとこから3科目それで合計22それを超えるのは全然問題ないよ。いいよ、ね、でここで22ってどこに書いてあるのっていうとこれね端っこまで読まないとなかなかね気づけないけどここだね専専門門教育科目は必修が19そして専門が3だ でね、必修は19あって選択は3以上で合計22単位以上だはいこれを忘れないでいいよねはいということですはいこう か, かなここまでな今の22単位の内訳な必修19プラス選択3ですねはいそれが終わって今みんながメインで取ってるね本当は3年生なんだから説明のメインはここです 専門教育科目でそこにも必修と選択があります必修が22これ上とはまた別だよ必修は22、えー、選択が58はい足してここを2つ足すんだよね80ですはいこれの取り方について確認するぞまたページはうん41ページね今度はこの表引くぞ えー、しはいこの表に出てるこっち側だな専門教育科目っていうこことここにあるやつで必修科目ってどこにあるかっていうとここだなこれ絶対取らなきゃって必修科目ここにありますいいねで今3年生になってえー、今日第1回がありました防災特労ねこれ受けなきゃいけな い, い, いやなで、えー、システム科学常設は1年の時に受けた えー、情報処理演習も1年生の時に受けたで3年生になって受けるのはこれだな B だ生物工学実験 B これ履修登録忘れないいいね B だで今抜けた説明説明が抜けた部分って、えー、生物工学実験 C と特別研究だこれねこの2つあこれどうなるのって言うけどこれは4年生だからまだ受けなくていいだから必修が足りてなくても大丈夫 いいかなこの中ではこのねえー、上から123いいかな実生物工学実験 B までここまで受けてあるそして飛んで特別ごめんなさいごめん間違い防災特論ねいいかなはいここまで、ね、確認したはいということですあとは選択科目を取っていけばいいんだよねって思うんだけどここでさこういう履修のこのねこと 学生の内容ってなかなかなね難しいんど。ああそうなんだと思っていると重要なとこをさ読み飛ばすというかなあこれまあ親切に書いてない部分もあると思うよ。これはねどこの大学もそうですあ。全部とは言いません。はい。ここの下っ側にさ重要なことが隠れてるんでここ書いた。でかくするぞ。はい。ここ。はい。ここです。 選択、必修、選択、必修このなんか選択と必修の差は中間みたいな科目があるんだよこの表にはね、こう見にくかった、書いてなかったけどここです、2番専門教育科目のうち、必修科目22単あ、これはいいよね、これはいける選択科目は、ねここ数学 A、数学 C、統計数学 A および統計数学 B のうちから4単位以上これ取らなきゃいけないんだよえ ちょっともうチェックするぞ。数学 A 数学 B そしてあ間違えました間違えましたこれは違う間違えました数学 A 数学 C 数統計数学 A 統計数学 B えー、これちょって間違えたここ数学 A 数学 C 統計数学 A 統計数学 B ねこのうちから絶対に4単以上だから2科目取らなきゃいけないんだよええー、2科目取らなきゃいけないよこのうちだ今やってるのこれだここ全部じゃないよ全部取ってももちろんいいですはいということですもう一つしていくぞ 生物工学演習 A 生物工学演習 B 生物工学演習 D および生物工学演習 E のうちから4単位だ。はいこれもちょチェックするぞ。生物工学演やるぞ生物工学演習 A 生物工学演習 B 生物工学演習 D 生物工学演習 E。いいかな この中、これね1個受けたら2単位だから全部で4単位以上いるからなだから2つは取らなきゃダメいいねっていうふうに今ここ三角印つけたやつは選択必修だこれ取らなきゃ卒業できませんいいねはいここのとこもチェックしてくださいで、まあ、全部いくつ取るかってこう書いてあるからそれはこの表に戻ろうだから全部で80取ればいいんだよなっていうことです はい。で、他のちょっと見ていくぞ。えー、ここに書いた。国際性寛容教育系科目。で、ここに書いてるマルチリンガル教育科目っていうのは、これは1年生、そして2年生で取ったはずだ。みんながチェックしなきゃいけないのは、ここのとこだな。はい、ここのとこだな。ここのとこ。あこっちどっちでいくか。こっちの画面からこういくか。ここのとこだ。うん、使うか。えー、ここのとこです。 で、えー、これはもうね、1、2年で取る科目だった。で、一つ注意してほしいな、ここだな。ここの列。あ、切れちゃう。はい。高度国際性関与教育科目。長い。ね。これ、2単位。ここのとこな、ここのとこ行くぞ。ここのとこ。ここだ。2単位。な。これは、はい、書いてある。4年にあります。で、どの科目かっていうと、これは 70ページ。70ページ。これの、はい、ここです。ここ。高度国際性寛用教育科目。必修。ここに書いてある。これはね、ここに、これ二って書いてあるんだけど、見て。長い。ここからつながってんだ。4学年。春、夏、秋、冬。で、さっき見たときに、どこに書いてあったここだね。 これと重ねなきゃででしたはいここうですこの必修っていうのは4年生でとるからまだみんな3年生だから大丈夫。この必修ははい4年生の春夏だなここは。ということでまだ来年だから取れてないやということで心配しないでください。いいですね。はいということで卒業に必要な単位についてさ。 ここに書いてある数が全部足りているかっていうことをチェックする。でまだ取れないのがある。だって3年生だから4年次に取るやつは取れないからね。はいそれについては専門科目っていうのは、えー、生物工学実験 C と特別研究そしてこれだねここに対応する、えー、科学技術コミュニケーションそれはまだなくてもそれは標準です。いいですね。 はい、そして今3年生ここ1年終わったら4月からあ四4月かごめん年生になったら次来年の4月から特別研究これを、えー、取りますで特別研究っていうのは要は、まあ、卒業研究これ、ね、卒業研究だし、まあ、研究室配属と言ってもいいやな研究室に配属して、えー、各自研究に取り組んでください、まあ、それが一部は えー、生物工学実験 C で一部が特別研究になりますで4年生になったから絶対卒業研究の履修条件についてこのここに書いてある条件を満たさなければ配属されませんということでみんなは生物工学コースですいいですね ここも読んど い, てくださ い, いいねはいはい42単位以上ねこれね専門教育科目ね42単位以上とこういう条件ありますのでこれを忘れずにはいちゃんと履修してくださいはいまあこの学生便乱ねえー この学生便欄のこの、ま、チェックするべきポイント。はい。この動画にまとめておきます。はい。で、忘れたり、とにかく卒業心配になったらさ、卒業できるかなって心配になったら、ま、動画見直してください。はい。それでは以上です。